えっとね、荷物なくなって、あって、荷物に付けてた紐がトチェーンに絡まりました<笑>いやー、さっきもいいペースだったじゃんこういうのがね、<笑>満出すんですよ、ワ<笑>上に上がれば、取れるんですよね、たぶんト絡めたいやそうです、はい、焦りすぎて絡めたカあははは厳しいないや、厳しい ですよね、うん。でもここにかかってなきゃいけないんですよね。えぐいな。ここの絡まりが。さすがコレクターよ。まあ、そうだ、ねはい、切るものあんのハサミありますよ、ね。なんでなんでワクワクさんなんだよ。お前じゃ、<笑>一旦切りますか？うん、そうしよう。茨城県でございます。今さ、埼玉を一通り抜けました。さっきマジで怖いトンネルあったんで引いたな。本当に怖いですね。なあ、ヘラとかな？はい 駆け抜け抜ましょう駆け抜けますあっとじゃんこれ奇跡だねある意味マジで怖え自販歩きしねえもんマジでお墓とか平気であるじゃんはい泣きそうになるよい、ね、やもはや心霊スポットですもうこのこれがえっいや怖いよそれは怖いそれは怖いよ嘘だと言ってくれ おいマジでふざけんなマジ絶対ジャンだ売ってるってめっちゃ話しかけられたのかと思って怖かったな今もこんな嬉しかったことないし<笑>あったことに乾杯乾です<笑> 物だってうれしいマジであと6 0キロ？はいシャレなんねえなうめお腹痛くなりそうじゃない<笑><笑>トネガー<笑> トンネル側だった先に橋があって、俺ら降りなきゃいけなくて、で左車線だからあっちなんだよね、はいいや。あっちおかしいでし、えー、<笑>ょ。ね。行って行こうぜ。いや怖っ。いや涼しい。え？やばい雰囲気がする。 え、ちょっとやめます、マジで、本当に怖い。涼しすぎて怖いよ。これ、えぐい涼しい。はい。めっちゃ怖い。え、マジで怖い。いや、マジで怖いですね。本当にやばいんですよ。はい。ねえ、いや、怖い怖い、びっくりさせないでください。<笑><笑>マジ怖くない。いや、マジで怖いです。スピード出るじゃ<笑>いや、怖っ。 はやくく普通の道戻って、はい、潜りたい、いいい涼涼しい涼しい寒い も, はやもうとマジヤバいな。 いや、今のとこ の, の怖っ目指せ、餃子ですよ。い<笑><笑>